に両親とか妻が賛同してくれません。当たり前ですね。 でそこから始まるんですねで。私も両親も、まあ私は独身になりましたけど、全員反対されましたよ。けどどうしたかのかって言ったら、あの、めちゃくちゃ反対されたけど、突っ切ってやったんですよ。で、それで、ね、3ヶ月後に、まあそれで売り上げ大体、まあ月賞で言ったら200万ぐらい立てたんですね。そしたら何が起こったかって言ったら、私にやってたことを認めてくれましたよ。つまり何なのかって言ったら、実績なんですよ。周りの人たちに実績を見せれば、全部納得してくれます。だから、独立開業って、あの、何が正義なのかって言ったら、これも結果出すことなんですよ。で、結果が出せずに、ブチブチブチブチやって た, ったら、まあ、何な にもかもあのあなたのことに賛同してくれる人はいませんけれども起業して成功して売り上げ立てて実績積んでね知名度上がってきたら何なのかって言ったらみんながあなたのことを賛同してくれますそんなもんなんですなんでかって言ったら結局売り上げ立てれたってことは実力があったってことなんですね企業の世界でやっていけたってことなんですよあなたの奥さんはもう両親も結局企業だとしてねそこでやっていけばどうか心配なんですねはいなんで実績で見せましょう以上です